いいいたただきたいと思いますまた後半にもですねまた同じようにオリジナル曲の方も入れさせていただきます結、えー、成6年目になりますオリジナル曲とまた新しく衣装の方もリニューアルさせていただきましたのでどうぞ皆様のお手拍子拍手よろしくお願いいたしますそれでは1曲目1曲目は「アンチュンダベンベーチッドンベーナ」という曲を踊りますこの曲は、えー、去年の9月に、えー、初披露させていただいた「 私たち電車フェスト乗りこ隊の初オリジナル曲です地域の曲や東村山音頭を取り入れています、えー、ノリが良い曲なので、えー、ぜひお手拍子心拍子をよろしくお願いしますそれでは乗りこ気をつけ会場の皆様にレッいはそれでは乗りこ構え 「あなたを踊りになり広めたくてね気づけばみなが襲い始めた心のひと一つえ限大」「これなら心の踊り」「はいダンダンダンダンダン」だだだだだ「はいヤッチンドン あそうで 続きまして2曲目は合格